はい。えー、エルハンコです。こう見えて35歳です。未婚の子なしのシングルマザーです。つまり、ただのシングルです。また見てくれたあなた優しいですね。よく、グループメッセージで無視されます。あとよく、飛行機とかで座席、 前の座席思いっきり倒されます。これも 100% されます。どんな人でもされます。あとは、列があれば絶対に前によく順番こされます。あとは、よくニュースを引きずります。何年も経ってもなんかあの時のニュースとか思い出したりします。で、よく道を聞こうとして無視されます。今私 なんだかんだでアメリカのカリフォルニア州に住んでるんですけどこれは日本でもアメリカでもどっちでもありましたそんな私なんですが一応あの優しさは世界を救うと思って人には優しくしようと思ってるんですけど今回は私がしてきた丘と違いのずれた優しさの エピソードをお話しします。これを私がどんな人間か結構分かっていただける機会になると思うので、ぜひお楽しみください。一つ目は、えー、これは結構何年か前にこの、こっちのカフェでのことなんですけど、結構列ができてたカフェで、で一人であの男の人がキャッシャーも バリスタも全部やってて。で、私もなんかウェイトレスとかで一人きりでもものすごい大変だった経験があるから、え、一人ならもう全部やってるんだ。すごいね。大変だねって言うと、いやいや、全然、全く僕は楽しんでるよみたいにちょっともうなんだったらイラッとされた感じで帰ってきて。で、私は、 そう頑張ってるねすごいね一人でって言われるとこうそうでしょうってドヤって嬉しくなるタイプなんですけど多分この男の人に限らずであとアメリカ人とか人種その人種だからとかじゃなくて多分普通はこう大変そう頑張ってるなんて思われたくないんですね多分。でこれに気づいたのは本当に2週間ぐらい前ですずっと。 で人生で結構やってきましたこのよかれと思っていらんなんかねぎらいを言うやつ。でこの間いやこの間じゃないやであの前に編集さん担当者さんがいた時に仕事でメールをやり取りしていてなんか朝の7時にメールを受信したと思ったら夜の12時にもなんかこの時間を見たらその人送ったりしてて。 でやっぱ編集さんすごいですね。なんか働き者ですね。みたいに言うように言ったら、なんかそれもやっぱり年配の方ですごい仕事ものすごいできる。私なんか話すのもラッキーなぐらい。で、その人になんかこう微妙なビデオトークしてるときに微妙な顔されてで。あともう一個は、あの、ビーガンのレストランで、 マッシュルームアレルギーのお客さんが来てで、ビーガンでマッシュルームすごい入ってることが多くてしいたけとかでそんなマッシュルーム使ってないようなメニューも意外とパウダーになってたりしててだからそのお客さんにも「ビーガンでマッシュルームアレルギーなんてすごい大変そうだね」みたいに「お前誰やねん」って感じで言ったらその人もやっぱり「いやいや全然そんなことないわよ」みたいなやっぱりイラッと。 結構されたりしてしまったって思ったんですけどもう今はしないようにしてるこれはお前ごときに握られるほど俺たちは無能ではないシリーズの私がした親切でしたまあ親切って無理やりこじつけですけどね